イーサークル広ーーエ ン, ムジンですよろしくお願いします 18代目エン武ジ巡りみいいぞ。 儚 く, も儚くても難しいですあう立ちこめフにミリストら光を助け道を閉ざす引き立つ雨燃え狂う風削れ、ね、ていく心根よ 思いをくかけろ雲もあれ、光が立ち、再びバ わ、ま、我らのすべてを糧にさらに向こうへ命の音を響かせよ今、ま、さあさ皆さん手拍子の物語を結てせださいわきの山田を鐘の声諸行無情の響きやり最適回りのお名前を視聴一斉の断りを覆してごたいで 「時の光目指しかけてゆく ホー ム, <笑>ムランの世界を潜り、など、潜むリりを迎える、潤しくも熱く激しい、太陽の瞬間、そのきらめきを、次の世代が知らず、ガリッとする、ファイナルへ